「もう少しだけでいい」「あと少しだけでいい ていたはずの夢はいつも思い出せないそういうことが時々あるただずっと何かを朝目が覚めるとなぜか泣いている誰かを探している《星に舞って願って手に入れたおもちゃも部屋の隅っこに今転がってる》 叶えたに夢も今日で百個できたよ。たった一ステージが高感無償。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 言葉が「今日は温かく感じました」「優しさも笑顔も夢の語り方も知らなくて全部君を真似たよ」「もう少しだけでいい」「あと少しだけでいい」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 叶えたに夢も今日で百個できたよたった一つダイエスが交換御所 いい眺めだ 見ていたはずの夢はいつも思い出せない。 君の名前は星に舞って願って手に入れたおもちゃも部屋の隅っこに今転がってる叶えたに夢も今日で100個できたよたった一つ大がか交換後昇 どこへもかけたなれないこともたまにならいいねどこにあなたが隣にいたらもう少しだけでいいもう少しだけでいいもう少しだけでいいかもう少しだけでいいもう少しだけでいいもう少しだけくっついてみようか Thank、you